はい。とでは、始めさせていただきます。えっ、ー、と、社会データ構造化センターの芝居です。で私のまあ成果報告、えっ、ー、と、報告は、えっ、ー、と、国際調査と紛争のデータを活用した社会分析となります。で私が、まあ、センターで、とも、主に担当しておりますのは、えっ、ー、と、国際比較調査、およびそのデータの管理、および分析になっておりまして、で、あの、ちょ、まあ、社会調査というように、基本的に人に直接、 いろいろな質問などをして、その人の意識や価値観、心情といったものを、まあ調達データとして集めて、それを分析するというものになっております。で、国ごとに取るというのは、やっぱり国ごとに違う、例えば文化とか政治体制、経済発展度、宗教などなど、いろんなバックグラウンドの違いによって、人の意識や価値観に変化があるのではないか。そういったことを、まあ見つけることが重要になっている いののいろんなな国からまできるるだけ多くくののデータを取っっててうのが課題になっておりますやっぱりいろんな国に行くっていうのはそれだけでも準備とか予算とか大変だったんですけれども、まあ近年、あの藤山先生のお話もありましたけれども、いろんなソフトウェアとか技術が出てきたりしたおかげで、まあ、割と容易に、まあ、昔に比べればって意味ですけど、容易にデータを、いろんな国でデータを取りやすくなりつつある環境になっています。 で、特に最近、この近年の代表的なのは、まあ、例えば SNS とか、クラウドソーシングなどを使って直接的にデータを、人向きでデータを取る。あ、ちょっと脱線しますけどこれ、これらに関する SNS とかを使ったウェブ調査に関しては、あの、来月の3月4日にセンターのシンポジウムでチュートリアルセッションでお話をしますので、関心ある方来ていただければ幸いです。でも、まあ、話を戻しまして、こういった新しい、まあ、あの、 技術を使って、より容易にいろんな国のデータを取れるようになっている。で、それによってありがたいのは、やっぱり予算も、まあ少しずつ減っている。やっぱり他のいろんな国に行って直接データを取るというのは、やっぱり予算かかってしまうものですし、また準備に関しても、こういった容易になる、データを取ること自体が容易になるということは、同時にいろんな国の人たちとの研究協力も、まあしやすくなるという面がありまして、そのおかげで準備もしやすくなったんです。というのも、 調査をする上で非常に大事かつ厄介なのが、あの、言葉が違う 国, 国同士で比較しようとすると、できるだけ言葉によって違う意味にならないように、違う調査データにならないようにする上で、翻訳も非常に重要になってくる。で、それがやっぱり非常に難しいんで、日本だけでやろうとすると日本語だけになってしまうし、英語をうまくやったところで、英語以外が集中したる国なんで、世界中で言えばそちらの方がずっと多いわけで、 そういった点で言うと、それぞれの国の大学の方と協力して、できるだけ意味が同じようになるっていう、まあトランスレーションの問題にしても、準備にしても、信頼できるデータの取り方にしても、そういった形で、まあリソースの、お互いのリソースのまあ削減にもつながるっていう面で、非常に研究協力のしやすさでも、まあ調査のしやすさの上でも、まあやりやすくなっている。ただ、良い面ばかりではなくって、一つ、この近年で、まあ大きな、 課題になってきているのが、まあ、個人データ保護のプライバシーの概念の非常に広がりで、特に EU から、EU が GDPR という強力な個人データ保護法を出していこう。途上国であってもそれに、と同じレベルの個人データ保護法がまあ成立していまして、そのためそれに引っかからないように、いろんなサンプルの方々 か, からデータを取るってなってくると、やっぱりそれも各国の法律がある程度分かってないといけなくなってしまうので、そういう面でも国際協力というのは非常に 有効になってきています。また、それともう一つなんですけれども、社会科学、まあ私がやってるのは社会科学、特に私は政治科学、特に国際政治っていうのを強くやっているんですけれども、これまであまりそういうデータっていうものが使われていない、まあ学問分野なんですってってしまう。だからそういうところにも使えるデータがまあどんどん出てくるようになってきている。で、まあそのおかげで私、あ, あの、後々お話をしていきますが、 これまでとは違う分野の社会科学の中でも違う分野のデータ同士をうまく組み合わせてコンビネーションさせて研究協力っていうのもさす、もう行うことができる。まあそういった可能性を見えるようになってきているなというのが、まあこの、えっ、ー、と今回の私の研究内容 の, の入り口になっています。で今回報告させていただくのは、センターの方で2017年から協力しております国際調査で、まあ主に社会学の先生方の ものになります。こちらに出ておりますように、日本専修大学の先生方が中心になって、日本、韓国、台湾、フィリピン、モンゴル、ベトナム、タイ、インドネシア。こういった国々の先生方と、まあ、ソーシャルウェルビーングとありますか、まあ。今回、研究の報告の中ではソーシャルキャピタルと言いますけれども、ソーシャルウェルビーングに関する、まあ、研究に対して、まあ、協力を行いました。 で、これ、ちょっと一応内容に関してお話しさせていただきます。基本的に社会学の古典的テーマで、まあ幸福、人が社会で幸福に生きるには何が必要かっていうテーマに関するものになっています。で、それ、当然これって大きなテーマなので、まあ貧困とか飢餓とか と, かとも関わっていますし、で、差別、人種問題、移民問題といったものが絡んでくるものなんで、非常に広いんですけれども、とにかくそういった問題の中で何が人が幸福に生きる上で必要かというテーマになっています。 ま、有名なところだと、ハーバード大学を行って、ハーバードグラントスターディーといったものや、ノーベーションを取ったアマルティアセ0ガ、まあ、ケーパーベリッィアプローチという形で、貧困やケアからの脱却に何が必要か。といった、こういったテーマで、いろんな方面から、まあ、社会学の中でも経済学でもだと思うんですけれども、いろんな方面から、研究が行われています。で、基本的な話なんですけれども、あの、幸福っていうものを、まあ、まあ、調査データで取った場合に、 その戦後からいろんなところで取ったデータとで基本的に性の相関として出てくるのが所得というのがまあありますこれは非常にいろんなところで知られています。ですので、基本的に人の幸福っていったときには所得、裕福さっていうものがどこの国でも性の相関になっている。重要だ。ここ出しているのはまあ GDP カキャ パ, パーキャピタとの関連なんですけど、どの国でもまあそれは性の相関になっている。だけどこれがまあ基本的な話。 考えになっていたんですが、かといってこう、所得だけで人の幸せは決まらないだろうという研究で、も鮮明だと思うんですけども、イーサリンパラドックスという言葉があったり、先ほど出したハーバードグラントスターディっていうのもそうで、あれはハーバード大学の卒業生追跡調査し続けたもの、あの、ケネリィー大統領の被験者だったそうなんですけれども、基本的に社会エリートではハーバードの卒業生が社会人になった後の人生を送ってみると、それなのに所得はあるのに、 その子の人生の充実感にずいぶ分違いが出ている。で、そこで何が出てきたのかっていう。で、他の問題があるんじゃないのか。他の要因があるんじゃないのかっていうことでいろいろ出てくるようになった。で、そこでまあ出てくるのは今回の話はソーシャルキャピタルというもので、その変数というものが、また所得とは別個に人の人生の幸福にまあ強く影響を及ぼすものではないのか。まあこういう話になっています。そこに行く前に、 ちょっと出してみますと、これ左上がまあ GDP per c a p i と各国 の, あのハピネス幸福度のスコアの散布図になっていまして、距離にこれ 0.7 ぐらいでこういう強い性の増加になっている。ただ他に何もないのかというとそうではなくて、右上のが、まあ、私のポリティカルサイエンスの方のデータなんですけども CPI スコア。これはコラプションパーセプションインテックスといって国の政治腐敗部指数になっています。低いほど腐敗がひどい国。 というようになっていて、こちらも腐敗していない国に住んでいる人ほど幸福度が高いという線を相関になっていますし、右下の方のがデモクラシーインデックスっていう、まあその国の民主主義発展度のスコアとの間でして、こちらでもそれなりに強い線を相関になっている。で、政治ではないですけど、左下の方は、はあの、平均余命と幸福度の相関になっています。というわけで、必ずしもインカムっていうものだけでなくて、政治要素とか なんですよ。ふっくり人事とか平均をの場合、そういったものとの間でもやっぱりこうやって単純相関係数を取ってみてもはっきりと関連するものが見えてくる。で、今回のこの研究協力をしている、まあ国際共同研究の中では、このソーシャルキャピタルというものに特に着目をしております。で、簡単にまず定義をお話ししておきますと、まあ、要は、 人間関係の豊富さ。英語だとリソーシーをヒューマンネットワークさんって言葉があったんですけども、要は、その人が人生で生きている中で、持っている人間、良い意味での人間関係の豊富さっていうのを資本、キャピタルとして捉えて、まあ数量化して、それが潤沢な人ほど幸福を感じた人生を送っている。こういう考えになっています。ですから具体的なものだと、まあ良い家族を持っている。 友人とか、友人親族といった人たち、親密な関係を持っている人たちがたくさんいる。だから居住地域でのコミュニティがそういった人とのつながりというものをきちんと キ, ュキャスク保護してくれていると。そういったものなどが、まあ、具体的なものになっていて、それらを、まあ、ひっくるめてる、ソーシャルキャピタルと呼ぶと。そういうデータになっております。今回は国際、これは、今回の国際協力、 国際共同研究のデータじゃなくて、ワールドバリューサーベイっていう昔から行われているアメリカのデータなんですけど、そちらでもまあそれなりに幸福度と友人の数っていうものには性能相関がある。このように出ています。まあその一例として出しました。ちょっとこの少し脱線とは脱線なんですけど、ワールドハピネスリポートっていう、まあ、国連関連の組織が出している世界中の人々の幸福に対する調査のレポートなんですけど、ここで 2019年では、まあ、この調査に対してのビッグデータっていうのが、何か、えー、とポテンシャルを秘めているんではないのか。で、その中でも、そのソーシャルキャピタルを、まあ、思わせるような、まあ、隣人とか学校とかいろんな場所での相互のつながり方っていうものが重要であるということを書いていますので、この研究をしていくっていうのは、こういった 国, 国連がそういうような社会のまあ発展といったものにも貢献できるものではないかと思います。 それでは、えっと、今回の国際 共, 国際 共,、えっと、共同研究のデータのを使って実際に分析を行いました。で、今回東アジアなんですけれども、こちらにあるように日本だけちょっとデータ数が多いんですけれども、それ以外の国でもまあ、調査データというは信頼性を得られる1000以上のデータをそれぞれの国でも取っております。そして東アジアだけでも、 文化や政治制度。例えば、文化で言うと、日本、日本では独自文化圏、独自な形になっていたり、台湾や韓国というと、まあ、いわゆる中華文化圏になっている。で、ベトナムっていうと、中華文化圏に近いけれども、同時に共産主義の国でもある。などのように、それでかなり多様なんですよ、す世界でのいろんな違う特徴を持った国の祝日のような形になっている。フィリピンというと、フィリピンやインドネシアは多民族。 国家であって、いろんな国、人たちがいて、中には対立している人たちもいるというように、というのは多様である。こういった国々の中での比較分析をすることで、ソーシャルキャピタルっていうものがどういう文化圏においても、人の幸福に影響を及ぼすようなものと言えるのかどうか。またそれと同時に、全体の傾向として、きちんとソーシャルキャピタルというのは重要なのかどうか。まあ、それらは両方をまあ見れるのではないかと考えています。 でこちらはまず単純にシンプルに集計したもので、それぞれの国の中で、自己福度、まあ、自己評価なんですけど、0から10ポイントのスコアで出してもらった中での全体の回答の割合になっていますで赤。赤でくくったところが特に高いスコアを出した国で、そこがベトナム、タイ、フィリピン、インドネシアというように、まあ、要は途上国であると、この中では経済的には高くないところの方が、 幸福度が高い。で、日本、韓国、台湾という、い先進国側に入っている国では、そこまで高くない。逆に0から3のスコアが 20% に近い方に入ある。という、かなり反、真逆な結果になっておりまして。で、それを、ま、一人当たり GDP と、この幸福度でサンプル作ってみると、まあ、このに綺麗に分かれる。一応で、これ、それぞれの国の男性、女性でも一応ちょっと出してみたんですけれども、 とにかく大きな乖離が途上国と先進国の間に出てしまう。だからここで言うと、最初に言っていた所得っていう単純な考え方ではないんですけど、人当たり GDP という国自体の豊かさとでは明らかに負の相関になっているというのが見える。これがまあ現れました。 で、こちらが他のデータも使ったまあ回帰分析です。従属変数で今のハピネススコアを入れて、で、ソーシャルキャピタルに関連するのは、567のファミリーライフとかマイリッライフや友人たちとの関係の良さといったもの、それと2番目にあるファミリーファイナンス、まあ、収入ですね。これらを入れて回帰分析を行ったんですが、これはまず全体のボンドデータの結果なんですが、ソーシャルキャピタルの 要素、青でくくったところの変数は、まあ、生の相関。あ、すみません、生の相関だけど、優位、5% 水準でも優位であって、なおかつ性の影響力がある。で、ファミリーファイナンス、まあ、収入は優位な結果ではありませんでした。だから少なくとも東アジアの全体の傾向で言うと、これだけ多様な人たちが集まっていても、まあ、ソーシャルキャピタルの方が幸福には強い影響を があるということがはっきりわかるということです。で、ちょっとすみません、細かいんですけど、これ、それぞれの国ごとに同じ階級分析を行ったんですけれども、まあ、その形で行っても、やっぱりファミリーライフや、relationship with friends などでいったものが、いった変数が全て、ほぼ全て優位になって、どの国でも優位になって、で、インカムの方がちょっと意外な結果で、 優位でなかったのが、実は日本と韓国である他の他。他の国では結構それなりに優位になっていたりするんですけれども、一番経済力の高い2カ国で、インカムというのは優位ではなかった。ですから他の先行研究などでは、所得っていうのが幸福度に影響はするけれども、ある一定以上の値になってくると影響がなくなってくるっていうものがあって、それをまあほぼ裏付けているのかなと。このような結果がわかります。 わけとりあえずここまでが、まず、国際協力と社会学者の方々のメインテーマのソーシャルキャピタルという形での研究成果なんですけど、まあそこに加えて、せっかくいろんな分野での、まあ社会科学系のいろんな分野のデータが出てきておりますので、私の専門分野の方から、このソーシャルキャピタルに対する研究として協力ができないかということで、 まあ、一応自分の独、ちょっと独自の変数というのを作りながらデータを集計して試みた研究内容をお話しします。で、私の内容は、まあ先も申し上げた政治科学、ポリティカルサイエンスで特に国際政治、紛争関連のことがまあ多いわけでして、で、紛争とか軍事紛争とかテオとかっていう話になると、当然それソーシャルキャピタルに大きな影響を与えるんですね。というのも強制的に家族や友人を殺しかねない事態ですので、これらがやっぱり負の影響を及ぼしているのではないか。 でちょっとここは自己紹介なんですけど、私こういった最近出した本だと各問題を出しております。で、これだとまあ数理モデルで左側のようなベージアン均衡点を望ましいところに位置づけるのは何の条件が必要かといったことをやっていたんですけれども、この分野では本当にデータ分析っていうのがこの10年でようやく広まってきたくらいで、本当に数理モデルも含めてやってる人が少ない分野でした。ですので、そういった意味合いでもどちらの分野でも新しくできないのかな。 一応このテーマでやった上で、まあ国際会議を出して、それと、まあ国内のですけど、一応英語のジャーナルと、それから、いい加減出てほしいんですけど、スプリンカーの方に一章書いております。ですからその内容になっているんですけれども、このテーマとしては、要するにソーシャルキャピタルというものが、人の幸福に大きな影響を及ぼすものである。そうであるならば、そのソーシャルキャピタルというのを、 強制的に減らすような事態である戦争、軍事紛争というものは、やっぱりそれの幸福度に対して負の影響を及ぼすのではないか。一応考え方としては、まず単純に個人の経験として、戦争経験、戦争というのが起こった場合、ソーシャルキャプタルを減らす現象であるわけなので、直接的に負の影響があるだろう。で、もう一つ、戦争っていうのを止めてくれる、守ってくれるっていうと国家しかないわけで、それを行う、それが起きるっていうのは、 国家に対する信頼低下にもつながる。で国への信、国民の信頼が低下している社会っていうのは、だいたい正常不安になっていくものなので、そういった形でも間接的に幸福度に対する負の影響があるのではないかと。まあ、このように考えました。で、これらに対して使って自分自身の変数を作っていくんですけれども、それをまず元として使ったのが、こちらの UCDP というデータになります。 これ、スウェーデンのクサラ大学というところが出してくれているもので、世界各国に起きた紛争のデータを部分マップと連動させて、緯度経路まで正確に出して、そこで何年何月に何人の犠牲者が出て、どういう組織と組織との紛争が起きていたのか。まあ、こういうことを正確に出してくれるデータになります。一応出してみ、これ一応それ、その約40、30年の間で犠牲者の数なんですけれども、 ちょっと今回の東アジアだと犠牲者が出ているところ、出てないところでかなり差があるんですけれども、このようになっております。ですから、犠牲者そのものだけちょっと使うことがまあ難しいと考えたので、まず、この UCDP の全身データであるプリオっていうのがあるんですけど、まあこれの定義に従って紛争を4種類に分けます。ここでは、短くて、サイド A っていうのは、要は自分の所属している国や組織側が攻撃する側に入っている紛争と、サイド B っていうのが、 攻められた側の紛争となっております。で、あと A2、B2 っていうのはそれぞれの側に、まあ、味方をしたっていう紛争になる。だから間接的な関与になる。ですので、まずこれによってそれぞれの国で生きている人が、それまでの人生の中でいくつの紛争を、それぞれの4種類の紛争をいくつ経験しているのかっていうのを計測しました。これがまず一番基本的な。 ワーエクスペリエンスという変数の定義になっております。ちゃんと1年ずつ出せるんですけれども、ここではとりあえず、全部出して、出すと見えないものになってしまいますので、10歳刻みで簡単に出しますけれども、日本だと何十歳の人はサイドウェイの戦争へ2件と、まあ、もう、ここにあるのは太平戦争だけです。で A2。A2 っていうのは、A2 が20代までありますけれども、これは湾岸ンン戦争のことです。このように出すことができます。で、それに対してフィリピン、 のように内紛が多い国だと、ええっていう、要は自分の国が反政府ゲリラ攻撃するような紛争が非常に多いので、これだけの件数になりますそれなりに対応、対応性がまあ出てきます。で、これらに基づいてまあ仮説として分析することとして、シンプルにまず戦争経験が多い、戦争経験の多さっていうのは幸福度に対して負の影響があるのではない そしてもう一つ特に重要なのは、特にサイド B と攻められた側の経験が多いほど、やっぱり負の、幸福度も負の影響があるのではないのか。まあ、このように仮説を立てました。で、こちらがまシンプルな相関係数なんですけれども、まあ、相関係数でちょっと私の仮説はちょっと裏切られておりまして、サイド A でもサイド B でも白線スコアとの相関は非常に弱いけど、そう、正の相関になってしまいました。 ち ょ, ちょっと急ぎます。で、回帰分析を行ったんですけれども、で、コントロール変数としてファミリーファイナンスとファミリーライフを入れたんですけれども、この結果としてもサイド A と B は一応、でも B は優位ではあるんですけど、結局係数が正の値になってしまっているので、まあ、仮説をシーズする結果にはなりませんでした。ち ょ, ちょっと待します。というわけですので、 人はここまでの話なんですけれども、残念ながらいろいろ考えて変数も作ってはいったんですが、かなりはしょりましたが、まだ現時点では自分望ましい結果はまあ出てきてはおりません。というのは、やっぱり変数の計算がまだまだ未熟な状態になっていて、不完全もいいところなので、例えば心理学の分野からの話を持ってきても、単純に紛争、今の状態、で経験がかなり累積的に増えていくよねデータになってしまっているんですけど、人間やっぱり、忘却っていう、 要素もあるので、それどうやって計測するのか。それと同時に、幸福というなら、自分が今まで不幸な目にあったり、戦争が終わって瞬間、幸福になるのではないのかと。こういう指摘も受けたことがあります。そして、もう一つが、紛争、いろいろこれ、戦争と内戦をごっちゃにして入れてるんですけど、問題として、国内での争いっていうのは、どっちが攻撃側になろうと自分たちに被害が及ぶものでもあるので、ちょっと普通の戦争とは違う計測が必要になるのではないか。 そして最後にロケーションっていうことで、要するに紛争が起きた場合だと、自分の居住地に近いところのものを脅威に感じるっていうのは当然の話なので、そうなると、サンプルの人の居住地と起きた場所の距離っていうものを測って、それも変数に入れるべきではないか。ただこれは現実的にできるんですけれども、これがまた個人データ保護法の問題で個人特定できるような情報なので、どうやってこのホールの問題をクリアして入れるか、というのがまあ大きな課題になっております。 というわけで、現時点ではまずここまでになっていて、オリジナルの変数及びデータの計測っていうのは、ことまでまあ、頑張って行っておりまして、これをさらに精査して、あのきちんと作り出して、より社会科の先生方の方に、まあ、貢献をしていこうと思